ただの潜在的に持っている欲望を知らないと未来を見ることはできません欲を知るには感情線の性質を知らないといけません性質を知れば将来何が起きるかを予測させてくれます手線は正直ですあのたくさんの線の種類をすべて覚えることはですよ 無理な話ですね。実際に占いの現場で客のあらゆる手線を見てその人の手線概要の話をするには参考資料が手元にないとなかなか話を進めることはできませんね今回どの手相に合うことになってもすぐに運勢判断の話ができる技法をお教えします心の成長の基本を知れば過去と未来を判断するのは容易なことです あなたの感性がどこまでこの内容を理解できるかですかね。今回は私自身の手を使って説明します。民謡道の思想がちょっと色濃く反映されている内容になってますね。 皆さんご存知だと思いますが感情線は人の能力性格を見る線ですねしかし心臓の血管の状態を見る線でもあるということはほとんど知られていませんこの心臓の動きを読み取るのが重要なんです心臓の鼓動のリズムが人の感情を生み出し人生を左右しているんですね感情によって、 人は周りの人の良し悪しを判断してそして交流を広げて運命運勢を作り出しているんですよまずは今までの感情の成長とこれから歩んでいく人生の感情の動きを読み取っていきましょう左右どちらかを見るかですが今回は両手を比較しています大まかな概要だけまとめ分かりやすくしたつもりです陰陽道では体の左側は陽右側は インとしてて扱っています。左手の要は地盤であり物事の生きていく基礎ですねえ変化してきた内容これから固定化されてしまう感情の動きを示します今までの心臓の鼓動を記録して心に刻まれた思いの良し悪しを示していますね右の因、えー、左の基礎をもとに培われた感情の強さ自我の発揮力アピール度 現在とこれからの未来における世間での活躍力を示しますねまあ一言で言いますと左手は変えることのできない運命の動き右手は自分の力で変えることのできるこれからの運勢の動きといえばいいでしょうか、はい、まずは今までの感情の育ち方これからの感情の変化のお話からしていきますえ右手と左手では逆の年齢線引きになります あの長い短いに関係なく見えない部分にも年齢をつけていきます実はこの見えない線が存在しているんだよと扱います線の見えない部分が重要ですね人生はこの見えない線から始まって見えない線で終わるんですよこれは大正から昭和初期の頃の平均寿命がまだ70に満たない頃の指導書ですので私は私なりに時代に照らし合わせて年齢を変更させてもらっています 65歳定年先導を基本にしてますね左手は幼い子どもの時から老齢に至るまでの体における鼓動の記録ですね人差し指の下から始まってます左手の見えない部分子どもの頃から成人するまでは体と精神は未熟ですねいろんな悩みで鼓動リズムが落ち着きません経験不足や知識の不足で安定性がないですよね この不足を補うためにはどうしても周りからの助けや教えが必要になります子どもの頃は親の教え、ね、成長していくに従い世間に出るための教育がどうしても重要になりますね、えー、長い期間にわたって線が薄い人見えないこれはちょっとしたことで鼓動が乱れやすい人ですね周りに押されっぱなしで逆らえない流されてばかりの状態になることを意味します 年齢が進むにつれ経験重ねますね些細なことには動揺しなくなります鼓動のリズムを抑える力が備わってきますね薄くても線がある人は子供の頃から弱音を吐かない打たれ強いですねちょっとした病気にも耐えるほど乱れない心臓の強さを持っていたということです右手は小指下から始まります自我を表に出して 感情を思う存分に発揮して活躍する奇跡を示しています小さい頃は生きるエネルギーが強くて感情を制御できないのが通常です線が濃ゆるほど泣いたり喚いたりね自分の我を表に出していきます、ね、周りに逆らう感情も出てきますよね自我を表に出すためには身近に親に逆らうという体験が子供の時期にはどうしても必要ですね 年を重ねるに従って逆になります。年を重ねて見えない部分に達するとですよ。自我の感情を表に出せなくなります。意思を伝える力が弱くなる。アピールしている事柄がですよ。通用しなくなるということですね。世間に流される生き方に向かっていくということですね。周りの環境、時代の変化に思考はついていけてもですよ。感情はついていけなくなります。どうしても。 時代を担っているその時代時代の若者たち自分の子供の助けですね教えが必要になるんですね、えー、線があるということはもう お分かりと思いますが周りに流されずに自我が出せる年老いても自我を表現出していけるということですね子供に教えていた立場はここから教えられる立場になるんですこれは昔から未来英語変えることのできない渡りゆく人生の流れですはい右と左と移り変わりの説明でしたかなんとなくでも理解できましたかねまあこの簡単な内容ですけど感情の強さ弱さで目、ね、線の薄さ がちょっと長いか短いかで性格を見ていますね全ての動きが陰と陽があります心臓にも性格記憶力があります年齢重ねて見えない部分に達するに従って子供に体験した鼓動の記憶を呼び戻してしまうんですね感情は幼少時代親や周りの大人に頼っていた頃に戻っていくんですね駅では陰陽の動きが左右逆に動きます 人間も心と体の関係はラバンの動きと同じです。生きている間に体と心64手の全てを体験していくとエは教えています。